こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日は今聴いていただいたニカズドリームのドラムの演奏のポイントを、えー、解説していきます、えー。もし他の楽器の人もあ、ドラマはこういうとこ気をつけてるんだとかね、えー、他のもし演奏してない方も、えー、こういうドラマはこういうこと気をつけてるんだっていうのが分かっていただけるかなと思います。 まずですね、黒本のこの譜面では、こうイントロはこうやって書いてあるんですね。イントロ、感想エンディングっていうのが全部こうなってます。タバラバリーダディーラ ー, リラードラマもこういう譜面を読みます。で、これちょっと聞いてみましょう。ダンダン。ディラー。 ディーラーディーラーちゃんって決めてるんですねディーラーちゃんこれ最近の主流ですところがこれ原曲もともとの初演はディーラーの間を埋めるのに4拍表後で説明しますがラテンって4拍表にフレーズが向かうのでこれすごくリンにかなってるんですけどこれだとちょっとねスカスカな感じに聞こえるかも<音楽> いった感じになります、えー、これだとちょっとこう寂しいのでダバダバディーダーシンコペーションをすると、えー、これがうまくこう間が埋まってここもダンダッタッんダんンダンダンダン、えー、とここでブレイクするのね。なので、えー、とこの4拍裏入れるのが結構主流なのでここは意外とダンダンこういうふうに叩くことが多いです最初の音なら全部これでも。タバタバタバ でこれに受け答えてこうしてでここはラテンのパターンを叩くことが多いですなのでこれ主流のパターンね「えっとタバタバディダちゃんディダちゃんディダちゃん合間を埋めてパターンをやってみます」。 えー、非常に受け答えされた感じで間が埋まって寂しくない感じになったと思うんですがここラテンのパターンはここはフィルインにしても全然構わないです2小節のドラムソロにしても構わないです今タッチャーンタッチャンってやりましたねこの頭の部分はこの ギターが弾いてるじゃないですかなのでただギターはメロディーなのでちょっとレードブックするかもしれないじゃんなのでここはドラムが頭ここだよっていうのを示してあげた方が初めましての場合はいいですただバンドがほぼ慣れててギターの人がすごくインテンポで弾ける人だったらこの音を省略しても構わないです。なので、えー、一番いいのは「タバタバディーラーディラーラーの方がスッキリはしてるよね。だから ギターの音を消すこともなくばっちりできるんだけどまず考えなきゃいけないのはリズムをとりあえずインテンポにしていくということをドラマ考えなきゃいけないのでまあはめましての場合はいけそうだなって判断したらだんだんこの音を抜いていくそれとあとこういうところをドラムのフィーチャーみたいにしてこういうラテンを選んでくれるってことはドラムどんどん暴れてねっていうイメージの場合はここに音がいっぱいあります。なのので、えー、っとここの これ ex1 になってけど、ここれ全部埋めてもいいね。でこうタッっちゃんタタンこここの間を埋めてもいいし、うたたちゃん裏拍から入るよ。っていう風に考えてもいいし、えちゃんここ抜いてうたたたっていう風にやってもいいです。これ、ちょっと全部混ぜてやってみますね。で、ここラテンのパターンのところもドラムソロにしてみます。 はいといと う, うに狙ってみましたこうやってこのシンコペーションだけ合わせてそれ以外の音を結構自由に選んでいくとここを通り抜けている間に何て言うのかな こ, うこれと受け答えをしながらなおかつドラムのフィルインで埋めていくとドラムののとギターの旋律がすすごくくく う, うまく絡み合っていくっててい形ですねポイントがないとどうしてもと辛いので「タラチャータラチャ」ーっていうのを基本設定しておいてその間は自由に埋める。 まあ、全然自由にドラムソロずっとしちゃってても全然構わないっちゃ構わないんですけどそれはそれでえ一つのやり方ですがある程度なんかこう自分でこういう風にしようっていうのを設定するのはすごくいいと思います。イントロ編でございました はい、A メロディーの部分やっていきます、A、メロディーはですねえー、っと普通にラテンのパターンを叩きますラテンのパターンは僕のおすすめはこっちのパターンですね、えー、っとこの曲にすごく合うと思うんです。Secta, again, 両手でシンコペーションしてツーツー「ツツタツツトト」っていうに足は二小節2回だけ。 結構僕も最初の頃は一つ覚えでこればっかりやってましたね。あとえっ、ー、とすごくもう初心者で難しいという人はですね、これ右手両手右右左<音楽>。これでも大丈夫だしシンコペーションのベースドンつタンとんドンつタンと合わせたい人はえっ、ー、と。<音楽> まあこの辺がおすすめですで、す、えー、これをつなげるとオーソドックスの、えー、と足はどっちか足は今みたいに2分にするか足は統一して どっちかに統一してくれればうまくいくと思います。このラテンのパターンを、えっ、ー、とーこう破小節、九小節やったらこれ決めがあります。じゃんじゃんじゃんです。じゃんじゃんじゃん。でフィルインっていうのはさっきもちょっと説明した。4拍表にアプローチするのがだからで、っていうのが意外とラテンっぽいです。これにえっ、ー、とフラムを入れる。 両手でちょっとずらしてとか 入, り入りだけフラム入れるとかすると非常にラテンっぽくなりますこの辺を合わせてちょっとやってみます 表にアプローチするフィルインを入れましたこのフィルインはまたもう一回 A メロに行くので全然なくてもいいし次4ビートに行く時は3連のフィルインというような方向に持っていってくれればいいと思いますだからフィルインっていうのは次を発想させるフィルインを入れた方がいいという形ですねだから A メロこれ結構長いね2回分あります頑張ってやってみてください。 はいサビに行ったらここからービートになりますでここの、えー、このキメは何かというとこれって、えー、ペダルってやつですね、えー、ベースが同じ音を弾きますペダルの場合は、えー、基本、えー、裏打ちですダダで裏打ちに入る手前にはスネアを入れてあげた方がこれはいきなり裏って入りにくいのでドラムはこういう9分を見るとあここスネア入れてあげようっていう風にもうパブルフの犬みたいに考えるんですねあ、スネア入れてダダダダダ でここから4ビートになります3小節目から4ビートになるのでここでクラッシュで着地して4ビートでここシンコペーションを合わせるでここのシンコペーションこのシンコペーションを合わせるっていうのが定番ですで2回目はここでブレイクするでパラララララって次のメロディーがやってくるのでこういう風にします。でえー、っとまずそれでアタマスニアでやってみてこれ2回やるのでやってみたいと思います。 ピはい今みたいにえー、っとここを今スニアで入れたんですけど2回目はここ4拍表でワンツースリースタッー要は えー、ここはスニアを入れるんだけど、ここは急フって分かってるから急フを生かしたかったら手前でシンコペーションを連鎖してここを飛び越えて急フを生かすっていうことができるんですね。これが非常にかっこいいです。だから僕は結構よくやります。なのでこ こ, こがね、えー、今度はあのセカンドリフから変えてくるところもここ急フに入るとハッとするっていうかね、こういうのを分かっているとすごい面白いですね。なので、えー、こういう決めが来るっていうのは分かってるわけです。予定調和のわけだけど、ドラムが面白いのはここスニア入れて 上げてもいいしここの給付を生かしてもいいしみたいな選択権がいっぱいあるんですねドラムが違うとすごい変わるのでこういったところですねこのシンコペーションにめがけて、えー、アプローチの音この、えー、スニアの音に向かってアプローチの音を入れたりとか今してみましたけどこういった形で遊びますなので、えー、すごい初心者の人はもうスニアを入れてここで着地してえっ、ー、とーもうあのー、それだけここのこの ピンクのところはなくてここのブレイクだけやればうまくいきますめちゃくちゃシンプルバージョンやってみます<音楽> はいというわけでこれビッグバンドでもよくやるんでね、えー、今みたいにどうやって自分のこのリズムパターンを選ぶか、えー、ここに対するアプローチをどうやって選ぶかまずはシンプルにリズムが狂わないようにバンドが引っ張っていけるようにこれが大事ですでそれができたら今度だんだん贅沢品でここの給付を活かしてみたりとか、えー、シンコペーションを合わせてみたりとかいろいろやってみてそのシンコペーションに対してアプローチの音を入れてみたりするとどんどんどんどん音楽がゴージャスになっていくでも絶対にやってはいけないのは 要は贅沢品入れてその基本的なものがこうそのリズムが基本のリズムが狂ってしまうというのが一番良くないですだから狂わない程度だから生活費っていうのは絶対取っといてそれから余裕があったところでそれを入れていくっていう感じですね生活費まで侵食してしまうとおかしなことになってしまうよっていうお話でございました黒本に乗ってないのやらない人も多いんですけどタラッタラッターダバラバラッタラッタラタダバラバラッタ というところで、えー、まああのイントロとエンディングはもう最初にやったのでこういったところが、えー、この曲のポイントになります、えー、メルマガ登録してもらうとこの譜面全部 を,、えー、をダウンロードできるようにしておきますので是非メルマガの登録をしていただけたらと思いますというわけで、えー、この曲やってほしいとかそういったものがあればまたリクエストもよろしくお願いします。えー、ドリームの、えー、解説ででごごござざいい。いままままししした。た、えー。トライててみてください本日日は以上になりりす。今日も最後までご視聴ありがとうございました